はいおはようございます。たたきさんおはようございます。はい。うございます今日はスカイプでな何をやっていただくんですか。あの今日はちょっとあの大腿骨のエッシュのところを土曜日ちょっとたけさんにやっていただいて昨日調子良かったんですがあの一昨日まで昨日はとっても歩くのがもう精一杯な感じで。 あの、もう辛かったです。今もものすごい激痛が走ってるんですが。なんか調子良かったのがもう夢みたい、あの土日最高にいい感じだったんですが。はい。痛みを取ってもらうってことですね。はい、痛み取っていただきたいです。はい、あの、はい、武さん、はい。これスカイプで痛みが取れるんですか。痛みと苦しみは任せてください。スカイプでですか。はい、だって痛い人うこらすわけはいかないじゃないですか。はい、その場で。 うちからスカイプもらえば取れますあのこれはえっ、ー、と会ったことない人で、まあ、イプいや一度会ってもらいたいですあそれどうしてですかうんその人会って周波差をしたりあとその人の体を触らせてもらいたい またよくしてもいいですか？中許可をもらいたい。以前にあの良くしちゃって文句をやったことがありますもんで、うんあのまあ一度会って実際によくしていいですか？中許可をもらいたいです。じゃあ一度お会いしてあの週、ー、波数を合わせて、はい、そしたらもうスカイプでイブわこれですね。あとこの手だけで相手に合わせま、えー、す。ごい。はい。どうしま す, ますか？はいあのよろしくお願いします。はい、じゃあこうやって相手を想像して。 相手の痛いところの周波数を合わせちゃいます。もうちこれってわかります。ポイントが合います。指先と相手の痛みと全然掴んでいます。これできますよ。ふいっというところに痛みがきます。どうですかこれで。少しあの少し楽になりました。うん。少し楽にしそれでもう一回いきます。はいよろしくお願いします。こう吸い取りと寝ます。はいはい。 だいぶ楽になりました。徐々に徐々にやっていくるんですよ。はい。はい。一気によくな っ, ちゃっててびっくりしたね逆に。なんで一気によくしししてるの。すごいいたのが、今日一気によくからびっくりしたんですよ。だからその人、はい、合わせて、少しずつとってくるんですよ。だから突然水に入ると一緒で。あ、水浴びさせて、やると一緒で、じゃあ行きますよ。はい、次の段階行きます。はい。これです。はい。 歩けます昨日。<笑>えー、本当ですか？本当です。本当昨日もう歩くのが辛くて、まあ辛くても歩けなかったです。昨日は。そういう時スカイプください。あ、本当にいやもうでも忙 し, しいかなと思いながら我慢しないもうなんかても理だったけど。え、許しちゃいますよね？我慢は良くないですよ。じゃあもう一回フィニッシュで全部そっくり取ります。 顔についてくるんですよパイトニータイムの前にこうやって引き抜くとこれでどうですか走っていいですか<笑>、えー、走っていいですか今ちょっとかけてますええー。私もスクエット3回やっていただいてるんですが本当に嘘のように取れるんですねあら、切れちゃったはい、こんにちは はい、大丈夫ですかすかか、はい、走ってますかはい、い や, <笑>いやもう、昨日死んでました、もう今日休みだし、病院も休みだし、どうしようかなと思って、もうこもるかなとかと思ってました、今、走ってます、すごい、どんな痛みが、どんな感じになったんですかえー、っと、土曜日、伊丹さんやってもらって、日曜日、調子よくって、もうあの、電車の乗り入れも大丈夫だったんですが。 もう昨日は一個が踏み出せないんですそれで力が入らないので進めないんです前に、うん、だからあの右足を出して揃えて右足を出して揃えてっていう感じで1、うん、の1分ずつ昨日歩いてたんですが左でポンと出せないんですね力があの触、ー、るとものすごくこう関節が痛くてもうズキズキズキと真っと頭の上まで。 響いてくるので今は今はかけてます<笑><笑>ほスカイプで撮れるわけですか本当に今痛みが本当にどうしてでしょう嘘のようにありません本当にありませ ん, んすごい<笑>これたけしさんすごいですね、うん、まあい痛みと苦しみだったら任せてください 痛んだこれってだけさん、あのー、スカイプで、まあ、楽になるじゃないですかで、うん、また痛くなるわけですかそうですね、うんさっきまあ、いつも言うように病気は戦いなんですよ、うん、戦い、ねうん、でも痛いのを我慢したと余計悪くなっちゃうから、うん、痛いなと思ったらすぐに自分にスカイプくればすぐ取れます、うん、これいつかはその戦いで病気、うんうん、相手がね、怒ってる人は許してくれればいいですあってことは病気は怒ってる人はいるわけですえてるから その人がとの戦いで、まあ、諦めずにやっていけばいつか。うん、向こうは諦めた方が勝ち。こは分かる以上に諦めないんですよ。これあれですよね、たけしさんに会って、もう す, すぐに感知するっていうことではなくて、えー、と徐々に徐々にこう良くなっていくそです、ね。そうそそれはびっくりしちゃいますからね。はい。うん、ええー。 嬉しい。遠慮しないで使ってください。はい、本当にありがとうございます。もう堂々天下のあった力だから。うん。